さて原さん、はい、今週席替えしてててメインンがシさんで す, お久しぶりです去年のののののハロウィンのスペシャルで来来ももらって ね, ね、えー、ら10月あの時以衣装ここだ、ね、全く違うのこれくはもう原さんにもまた先週同様、はい「なぜそれなんですか?」 いうところから、い、うん、きましょう。はい、聞いてください。むっちゃけ、ね、エリザり、そっちの髪色の方が似合いますね。<笑>本当ですか。こっちの方がより自然です。本当ですか。<笑><笑><笑>うん、自然ですか<笑>、まあ、ちょっと<笑>合ってるかな。<笑>ええー、初めて言われました。本当ね。<笑>はい、ちなみに、これ、これ、これリリーの。<笑>えっとね。 自分で作っといあああれはなともともと私もリリのコスプレをしてまして、うん、なんか違うキャラ衣装なんか変わった衣装ないかなと思って探してたら。うん この衣装に何かたまたま巡り合って、ほうほうで、あの、ねはい、ネットのね、そうそうなんです。なんか昭和のやつかな。そう、はい、で、ポスターにあのこの子強 い, い、はいはい、っ か, かっこいいやつあるじゃないですか。あ, あ, あれ見て、<笑><笑>ちょっといいな<笑>と思っちゃって。そうなの。そんな些細なものなんですね。<笑><笑>そうですね。これになりたいな<笑>と思って。 ちょっと違うリリーちゃんをしてみたいな。でも。のでその頃の鉄拳は、あそん、元気で遊んでなかった頃。元気では遊んでないですね。なんかね、二千六年ですか。2006年か。はい、鉄拳ファンデーションは二年が最初だもん。うん、そ、ね、リリーは後から出たキャラなので。でも実は、コスチューム的には、リリーって最初の。最初は、あの、なんか、ゴスロリっぽい、あっちではなくて、はい、先はこっちのデザインだと。 最初に出来上がってたのこれに近いっていうかもうほぼこれででこれはなんかどっちかって言ったら普段のストリートファイトする時のこのこ の, 子の格好でもうちょっとキャラクターを示す服装は違うだろうってことで 1P があっち後から出来たんですよええあれが後からだったんですか デザインの順番としては、こっちは詐欺ですね。そうだったんですかこれ系がずっと並んでて、でその中から、じゃあこれかなって言って、選んで、やったんですか、ね。だからせっかくだから、先週の検査に引き続き、全身動画を撮ってみましょう。外で終わです。外ででこれ、ね、え、作ったん作りました。すげえ。<笑>はい。皆さん、これが、鉄拳 5DR の、 コスプレでは な,、ね、なかなか、ちょっとこうずっと、風間陣が見切れるっていう、この、<笑>こんな感じですよ。これなけど、やっぱコスプレで、再現してもらっと分かる事実がいろいろあるね。こう、ゲームだと成立してるけど、これ肩よく見たら、クリアな。はい 肩肘をついてるはて落ちてしまう。落ちてし そ, そう。トラだよなとかてて発見があるね。再現してもらうと。ててそうそうそう。逆に、うん、ゲームモデルの中にもこういうクリアなのを入れたらリアルとか、ね、ああああ確かにね。今回そ う, しないとそう確かにね。これを あれ普通にあれぐらい成立すると思ったけど、しないねいや。作り方はちょっと迷って、うん、ここにボーン入れてああ、ここだけでこう成立す る, ああ固固するってと。はい、やつにしようかどうか迷う。そ動きにくいよね。ちゃって、そうなんですよ。動きにくいから、ポージング取りづらいかなと思ってポージングも取りにくいし、たこ焼きも食べにくい<笑><笑>。後ろがこう狭いんですよ。だから、布的にボーン入れると、どう、どうしようかな、ボーン切らないといけないかなみたいな感じにな。って で素材的にもなんかこうちょっとエナメル生地となんか合皮っぽい感じと作りたかったんでっていういろいろ布と相談した結果これになっ布と で, ですねち<笑><笑>なみにえ型紙を書くわけあそうです型紙書いてこんな感じかなん な, <笑> な, なん型紙描くんでしょだってだから立体なわけだから<笑>はい。 それはどこで習ったの習ってならですよ私もうきそうだけどね。はいなんかそれ 裁縫のことをすげえ言うようにった。<笑>この筋肉で入っちゃった。<笑>このステル記者覚えたから、服とかに対して見方が変わりましたね。ありえ<笑>ああるかも。はまる、はまる、それはあるもん。はまる、それはあるから、今度は、こう、服飾デザインじゃなくて、活躍しるパーフリル、フル、フルでくるとかもそうそうそう、これ自分でやったんですよ。まあでも作れるんじゃないですそうだね、だかね、そこまで。それあるんだ、自分で。型紙書いて。はい、型紙書いて、切って。 ちょっともうちょっとこうかなとかみたいな。こうやってみたいな。<笑>そうです。で す, うん、ですごい今。ああ、だからコスプレとか服自分で。はい。こういう服着たいなとか っ, って逆に作れちゃうわけですね。そうですね。作れますね。多分、えー。面白いねそれ。それどれぐらい時間をかかったんですか、うん、これは二週間とかくらいですかね。はい。早い。え、そ, その。<笑> はい、ズボンはデニムに柄をつけてます創、はいはい、製作品金お金は時間お金になかなか換算できないですけど、はい、材料費だけでそれいくらぐらいかかってえー、どれぐらいだろうでもそこまでかかってないと思います布とかだけでだざっくりざっくりざっくり5000円ぐらいです<笑><笑> <笑>ジーンのプロテイン代の方が高いやつ<笑>多分この人が飲んでるプロテイン代の方が高いよ 2, 週2週間のお<笑> で, か、ね、<笑>で髪の毛はそのウィッグあそう、ね、そウィッ グ, ィッグが高いよね意外とウィッグでも2000円ぐらいでロングは買えますねすごいな、ね、<笑>全身プライスが分かっちゃう<笑>恥ずかしいでもねそのこの話をするといつも奇妙な目で見られるんだけど 俺、もう、女子に生まれてたら、ちょっとイグとかコスプレ的なことは絶対してるな。うんこう日常から絶対あると思う。へ俺あの、小学校の時お、二人の姉のおもちゃになってて、化粧させられるんだよな。あこんな顔じゃないですよ、子供の頃は。それなに可愛 い, いから、ね。可愛いからね。メイクさせられてさ。<笑> こう、あとは、大学生ぐらいの時やっぱりこう、先輩を喜ばせるために、いろんなこう、出し物をやったりするわけだけど、うんうんうん、そういろんな変装とかするわけですよ。うん、なんか楽しくてね、そう変わるのが、自分が。そういう意味で言うと、絶対やってたと思うね。はい、そ, うねそうなんだろうん。なんかた、た、楽しいわけですよ。楽しいです。うん、はい。あの、エリーさんもすごかったけど、あ, あの、この、 パシッと合っっ合っっててるるわ髪の毛結構色がありがとううございますかそんううですねなんかこれ均均のベル ト, 均のベルト<笑><笑><笑>見つけけて100均ショップ最近書いて る, の通じると思うけど<笑>ダイソーとかも、ね、ないももんね、はいうん、そうグローブとかですか。か いや、これ切っ て, の切って本のはあのやつだったんだちゃんとしたやつを指切ったりとかして貼ってるんですようこう大変モフモフが付いてたんでモフモフつけてそう、モフモフは売ってるんですか<笑>モフモフあ、これはファーで売ってますフェイクファーではい、売ってますある意味、しのほさんの質問というよりゴスプレやってる界隈の税人に対する質問なのか見えないう言うたら 現行のモデルというわけじゃない古いわけじゃないですか、はい、下手したらその忘れてる人も多いかもしれないし、うん、昔のゲームキャラなんか特に、あの、アニメ漫画と違ってゲームってどんどん新しいもので更新されていっちゃうものだから、最新のものをやらずに、あ, あえてその、みんな忘れてるかもしれない古いのをコスプレするっていう、その、 どこに価値を出しててのかってちょっと今はそれはだけは分かんないんだけどそれは な,、はい、な, なんだろう、えー、っと私はもうキャラクターが好きっていうのもあってでこのキャラクターを好きをこう追求していてなんか違う衣装なんか別衣装でみんなが「おっ!」って思う衣装ないかなって探して行き着いたのがこれになるんですけど。うんうん なので、なんか新しい方をこう求める人もいるん、いわ、うん、するんですけど。あいるんだ。はい、うんうん。マニアックな方をこう突き詰めると面白いじゃないですか。うん、<笑>いや、わかる。これはだから、鉄拳ファンの中でも。 まあ、リリーってメジャーなキャラではあるけどちゃんと鉄拳遊んでる人じゃないとおっって言ってくれないそうそうなんですよなので私もその作ってる途中とかをツイッターとかにこう写真撮ってここまでできたみたいなのを載せるとやっぱマニアックな人が分かってくれてそれが楽しいっていうのはあるんですけどこれはアップしたのまだしてない作ってる途中はアップしててそれやっぱ分 か, るですよ分かる人は分かっ て, かってくれ て, てもう ここの途中だけで見 て, 見て、リリーだ、みたいな。ああ、すごくないですかジーンズの柄とか見 て, <笑>見て、これ、リリーの、ひょっとしたのリリーの、y o u t u ー e r 時代のスーージャース、ね。そうそうです、そうです。海外の方とかから。あ、海外も来たりとかしてか。海外の方が素敵はそうですからな。<笑>だから、分かる人は分かってくれるっていう子供でした。と<笑>か、今、<笑>世界から評価もらえるもんね。そうだ、そういう意味ではね、ね、この、 この、ジンのこの肉体美も、今国内だけじゃなくて、海外からの評価も得られるわけですよね。はい。そう。だからこの番組をきっかけに<笑>、ケンさんのツイッターがどうなったね。でも、まあ2週間って大変だけど、うんうん、ある意味5000円でみんな評価してもらったら元は取れるね。<笑><笑>だってこの辺でどこのは、<笑>あの、ハロウィンスペシャルで出演してもらってから、ツイッターがウィーンって、 やっぱフォロワー伸びたみたいで。で、まあ、海外フォロワーが急に増えたっていう期間で。いやー、海外の人はやっぱり、コスプレだよね、うん。日本はコスプレのある意味聖地なので。そうそう。リスペクトしてますからね、うん、日本人のコスプレはみんなね。あの、でもたまに、たまに本物語で言えば、あの、鉄球もそうだけど、やっぱり、こう、日本人のキャラ以外は結構いるわけじゃないですか。はい。 海外の人でほんとすごいね、るよ、たまにね。うん、本物か、みたいな人。い<笑>るよね。います、えー。なんか、っびっくりしたのが、コミコンで歩いてて、あの、本物のアンナみたいな人が歩いてた。あいや、本物じゃんと思って。うんうん。で、すげえ面白いのが、本物、あまりにも本物だからめっちゃ鉄拳があるかなと思うじゃん。違うわけよ。その人全然鉄拳やってないんですよ。<笑>友達に、 俺はやればあなたは得意だからって言って、まあ、選んでやってるだけで、<笑>全然鉄拳知らないから、俺は行って写真撮らせてくださいって写真撮ったら、うん、本人は、まあ、しれっと撮やってるんだけど、 本人じゃない。周りが大騒ぎしてる。原さんだ原さんだ っ, つって。<笑>原さん、ンナを取ってるみたいな。<笑>本人は全然、鉄<笑>拳知らないから、<笑>俺が立てば分かんなし。そうか。原さんのことも。<笑>さんも知らないから。<笑>はで、これ作ってきたの<笑>面白かったな。はい。ナっぱでも、本当、ねうん、に。次挑戦したいキャラがいます、うん、あの、鉄拳じゃなくても全いいですよ。なんだろう。 なんで、それはやっぱり、<笑>ある日、ビビッとくるの。そうですね、なんか好きになったりとか、面白かったりとか。なるほど。今、なんか、他に作ってるものはないんですか。作ってるものは、v イチューバさんの。ああ、v イチューバーいいね。はい。二時三時のキャラクター。はい。とか、は作ってたりします。ま、はいはい、あ、そうなんだ、はい。そう、ちょ、ちまちま作って。ちまちま作って。 でもイベントがないので最近、うん、<笑>なかなか披露する場がないっていう、うん、この間ねそのハロウィンスペシャルに志保さんが、うん、来た時にね、うん、あの長崎でスタジオ系してるとそうねなんかの古民家だった古民家のね築1 0百年ぐらいも100年ぐらい経ってるやつをわざわざそこまでは聞いてるてと。でもそれだけで食っていけてると思います、うん、いやーそのー結構でも意外と。 る人多いってでもまあコロナ禍だしね、うんまあ、それだけじゃないかもしれないね。僕はひょっとしたらね、うん、ら裏家業 か, か な, んじゃないでか二、ね、回今日2回目だから、うん、ちょっとこじっくり出してみましょう。なるほど。はいうん、聞いちゃってください。そうですね、はい。あの、これは漫画とか映画の世界だと、古、まあ、民家を貸しつつも、はい、あの、恨みのある人の、 <笑>依頼を受けて。うんうん、こう、古民家にターゲットを引き寄せてですね。も<笑>う暗殺すると、うん。いうような仕事を受け負っている可能性があるわけですね。<笑>まあ、税金かからないわけです。<笑>かかなかね、<笑><笑>そういう、こう、別の仕事みたいなことはされてるんですか。<笑>そういう、あの、別の仕事みたいなのはしてないですけど、うん、まあ。 えー、とそうですね最近だとな ん, なんていうか な,、まあ、なんかちょっとしたこうコスプレイヤーのモデル表みたいなこととか<笑><笑>あイベントに呼ばれ て, れてそう撮影会だったりとかもあるんですけど、うんうんうんえっと、またコスプレイヤー目線でちょっと長崎をちょっとプロデュースしてほしいみたいな感じの。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 感じの雰囲気の依頼が来まして、うんうんうんあの、とある施設さんのちょっとリニューアルみたいなのに関わってまして。うんうん、あ、今現在そうです、今現在。で、そ, そこで貸し衣装とかをするので、そこの衣装制作だったりとか、そのデザインだったりとかそそ、そういう系のプロデュース的なことをさせていただい た, い た, だいたりとか、そこの施設の中で、なんだろう。<笑> 撮影場所みたいなのをコスプレイヤー目線でどこがこう映えるという か, なんか撮影スポットになるかみたいなのをどこで撮影したくなるか、はい、っていうのをまあ撮影させしてそれをこうパンフレットにこう盛り込んで新しくリニューアルさせるみたいなのにのプロジェクトに関わらせて。 すごいですね<笑>え。しかも衣装作りまで依頼されてるあ。そうですね。なんかこんな作ったりして。いそれはあのてて、はい、つまりい、一企業というよりか、どっちかっていうと、県とか、今そうですね。市とかそう、はいうの。から来たりとかもします。たまに。で す, ねはい、すごいで す,、ね、虎のなんですね。いや、でも、コロナ禍なので、うん、結構、イベントが中心だったりとかもするんですけど、うん、まあ、その、コロナ明けで、 まあ、県内、県外からいろんな人に楽しんでもらえるような、うん、新しいこうそうか仕込みなわけですね、ある意味、そう今そう、仕込んで、そうですもんね、はいコロナ、このコロナ禍が終わるというよりか、はい、こうもうちょっと開けたら、もう開けるというかね、うん、だんだんもう、なんだろう、開けるでいいのかもしれないですけど、うん、みんなが、さあ、旅行行きたいなってなった時に、はい、多分大量に人が動きますもんね。うん、行きたたくなななるような場所作り、うん、みたいな それを今させてもらってます。今多様化してますから、もう昔のようにステレオタイプで長崎はカスヤワンダーラとかそういうことじゃないんじゃだけだけじゃないってことですね。<笑>そうそうですね。細かくいろいろはい。ちょっと歴史がありすぎてそれ以外のコンテンツで何かこう長崎を盛り上げられないかというのでサブカルチャーってやっぱ世界中から注目されてるので。 なんかその視点から何かこう切り込めないかなっていうのが で, でもいいですねその長崎全体を長崎、ね、サブカルでねなんかサブカルもモダンな感じもまだね近代的な文化もまだまだいけそうな可能性のある県ですからねはいそうなんですよでもそれになんかこう志保さんやってくれと声かけられるどういうルートなんですか、ね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 プライベートと仕事の自分とこう分けたがるんですよねだからコスプレをこう趣味でやってる方とその仕事として私みたいにこうやるのとやっぱ別なんですよね、うん、なのでこうなんかこう必ずしもいい一致してるわけじゃないです、はい、完全に一致してる人がいますけどね<笑>そうそうそう<笑>人生と仕事と趣味が全部一体化してる人がいますけどねそうそうそう<笑> だから、こう、隠したがるんですよね。まあ、コスプレをしてること。なるほど、あ、そう な, <笑><笑><笑>な、ねうん、意外と冴えないそう。そうなんです。だから、ね、はい、中で割としっかりこう<笑>、こう、ゆ、だ、長崎でやってますって言ってるので。のでどうしても、こう、長崎コスプレイヤーで、こう、調べると、私が出てくるみたいな。そうなんですね。はい。だから、どうしても、こう、調べたら出てきたんで、連絡しましたみたいな、感じで来るみたいで。 はい、でそ私もそのコスプレのスタジオやってたりするのでちょっと相談があるんですけどみたいな感じでは い, すごいです、ね、うちに来るみたいですけいろいろつながるもんだね<笑>スーーこコスプレやってた作家さんもそうだけどさいろんな仕事につながるんだねつながるんすね でもやってるのはまだこういうコスプレだからいいのか俺ほら 前, 前回見たことあ俺牛島君の、うん、モモ<笑>モモモモシシックってい う, う,、ね、そ う, そうモンモンモンスターとからシシックっていうあの金曜夜のやばいやつ<笑>のコスプレしようとしたら暑さと絶対しみてこないんだよ長崎で頑張ってるっていうのをこうアピールしたくてう地元をこう何かできないかなっていうのでいろいろ協力させていただいてます いいですね、なんか、いずれ県民賞とか出てるすか。<笑>ああいうとこにま出てきそうだよね<笑><いや><笑>。何を整理したんですょ あ, あ, あります、あります。一着、こう、いくらみたいな形でギャラもらうんですか。あ、そうですね、デザイン料と、その制作費と。いくらっていうプログラムがあええー、だいたい一着十万とかで受けたりとか。いそかそんなもんかはい。 い や, い, い, いやどうなんだろうねあのもっともらってもいいと思うけど<笑> も,、まあ、でも予算も限られてるからね、はい、もう そ, うそうですね、はいまあ、やっぱ地方なんで、うん、ちょっと予算が限られてるところもあるので、うんうん、地方っていうかう東京都の税金が異常なので<笑>東京都がちょっと税金をね<笑>、はい、持ちすぎてるっていうねそうかでもねいや原さん言うみたいにもっともらってい い, す、ね、<笑>て い, いですねもももっっととらていい思すだって一着ずつで作るものですからね そんなたい大したものじゃないんですけど、簡単なもので、それぐらいいただいてたりしてます。海外の事例も聞いてみたら、海外もあるのかもしれないどうな。ですかね。はい、海外のと作れことはつながり持ってたりする、はい、ああ、はい。あれ、海外の人もあれと自分でやっぱ作る人も結構いるわけ作る人もいます。もちろん。そうなんだ。はいまあ、そうか、そうだよね。もう結構、スーパーヒーローの作家とか作ってたんでなんか作るものにもよるんですけど、うん、こういうなんか、臓器。 こういう造形を主にされる方もいるし、こういう被被洋服系を主にするとかっていうのもあって、造形とか本当にすごいんです よ, すごいですよ、ね。武器とかすごいので。いや、俺すげえ笑ったのが、あのちょうどコロナになる直前の E3 は、もうなんか何年もやってないけど、今 E3 ショーっていうね、はい、ロサンゼルスでやられて。最後の この前の最後のインスリッションの時、ちょうどアメリカで、あの、僕らのヒーローアカデミアがちょっと流行ってるでー。ヒーロアカね。うん、あの、なんでそれが流行ってるか分からない。バラメーターがあるわけだよ。どこかって、トイレの前を見ると分かるわけ ト, トイレに行けないから、あの格好でみんな。<笑>トイレに、トイレの前に、やたらと同じ、こう、<笑>ヒーロアカカの衣装が、すげえ並んでるわけ んんと抜けっったりとか<笑><笑>みんなにみトトトイイイレレレ並で行ってて<笑><笑>大変かからら帰きラッキークルエの衣装ね。 あのあ作ってた、ね、る、うんだね。ラッキーグレーの衣装なんてあれは百万円ですからね。えー、あ、百万かかるんです。そうなんですか。ちゃんとした、まあ、あの衣装製作会社に依頼はしてますけど、はい。定期で百万円かかりますから。まあ制作会社はやっぱり一長らだとそうなっちゃうね。<笑>うんうん、一品物だとね。そうそう。えっとミシンとかを結構ちゃんと使ってある。あそうですね。ミシン使って。いや、まあミシンにトライしたいのよ。そう。あれなら。そう、ミシンし始めたら。 お手縫いには戻れないかもしれない。はあ、かるね<笑>早いし、綺麗にできるし、ねきですね。ミシンがね、今いいの欲しくてね。家にはあることはあるんですか?ミシン。あるんですよミシン。でもなんか、お互いあんまり使わないみたいな。けどもともと絵を描いたりとか、うん、そういうのは好きな方なので、うん。割と俺裁縫とか向いてんじゃない?。あなんか。やってる最中。無になれる。なります、なります。なるよね。 トレーニングの時とかも一緒にそうじゃないなんか 無, 無にならない。あ無ですね、やっぱり。そうでしょ。<笑><笑>時間経つのも忘れてな。うん、ある意味、一番自分にとって、ね、こう集中できる趣味なんだよね、多分ね。不思議だよね。いいありがたい。これでまた海外からこんな人がいっぱい来るんですよ。<笑><笑>ね、<笑>いやいやいやいや。でもこういうのを見て逆に依頼してくる人とかいるんじゃない そ, のそういう仕事じゃなくて、その趣味として私にも作ってください、ねあ はい、あの地元で私のコスプレを見てちっちゃい子がやりたいって言われて、えー、でででそのお母さんがどうしてもそのこの子に着せたいからそのサイズ合うやつを作ってくださいって言われてなんかこのサイズ感で今やりたいのでこのサイズでぜひ作ってほしいって言われて子供サイズ作ったことなかったんですけどちょっと作りましたすご、は い, 作りましたい喜んでくださって。いや<笑> 子供向けになんかかるるのはすごい分かるさんでもねそれちょいちょい SNS で、うん、まあツイッターとかでね、うんまあ、ケンさんもそうだししもさんもコスプレ の, あの方々の写真いっぱい出てくるじゃないですか黙ってても出てくるじゃないですか、うんうん、あれ見ててこれはどこで誰が撮ってんだと思いません、ね、あ, あのクオリティの高い写真いあれね昔は疑問だったのうんうん きれいに撮れるかなと思って。で、なんか、写真館とかいろんなとこ撮ってるのかと思ったんだけど、最近は、自分で撮れる機会がとか、増えてきたから、うん、その、あとスマホもすごくいいし、割と自分で撮ってるんじゃないかなと思ってるんだけど、その辺ちょっと聞いてみましょう。はい、どうなのそのこら辺。私は知り合いのカメラマンさんに撮っていただいて。やっぱカメラマンにいた方がやっぱりうまくいく。はい。え、じゃあ、ケンさんとかどう カメラマンです。あやっ、はい、プロで撮ってもらうとかやっぱりいい。いやプ ロ, プロじゃない。ないあのカメラが趣味だ。あ<笑>れにセミプロじゃないけど。まあでもカメラやってる人の中にもやっぱり中にはプロでやってる人とかもいるんで、うんうんうん、まあそこら辺は多分自分の、うん、あの撮ってもらいたい人にお願いするって感じです。うんうんうん、あ, あそうなんだ。あ, あもうギャラを払ってでて も, やってもらってう。まあちょちょっとはちょっとはお渡しして。えー、っと。うん 趣味でやるときは、私も趣味でカメラマンさんも趣味なので、どうどうする意味だから、はい、何 こ, こ, このここ需要と供給が合致 し,、うん、してるみたいな感じ、あ、向こうも撮りたいし、うん、私は撮られ撮られたいというか、まあ、撮ってほし い, しい、うん、みたいな感じで、おしゃれがいないと撮れない、そ う, そうですそうです。なので、あの結構そのプロの方とか、その写真館で働いてる方とかは、その綺麗にこう撮る専門なんですけど、じゃなくてコスプレを撮る方とその シーンを撮るのがすごいうまいので。わ、うん、かるわ。そうだな、はい、その。なんか絵としての再現。というかそうそうそうのなので、この作品を知ってる方にぜひお願いして。こういうシーンを撮りたいんですっていうのをイメージ伝えたら、それ。よのように撮ってくださるっていうのが多くて。エフェクト足したりもするもんねすかもね。そう、なんかストロボで色付けたりとか。とうん、そう、そこだけ浮いてるように見えたりとか、いうのをするので。 こうコスプレをメインに撮ってらっしゃる方にお願いしていとます。ということはあのあ撮ってる場所はカメラさんがど、はい、ここで撮ろうって決めてるんですかあいや 私の場合は私が決めますここで撮りたいっていうのがあったらここでこのキャラ撮りたいんですけどでもほぼ長崎で撮ってるわけでしょそうですね、ほぼ長崎だったりそんないっぱいありますそのイメージ通りに余るところ探します、えー、坂ばっかり、ね、<笑>なんで坂ばっかりで撮ってるんだ<笑>長崎だからかな<笑> そうなん探します。長崎意外と和洋折衷なので あ, あそうねこ、はい、んなそうだねいろんなところでそうなんですよなんかでもエリザやってた時にあの僕ツイッターで見たのはエリザをいつかあのイメージ通りのチャペルで撮ってみたい、うんはい、撮ってみたいんですあっどうかないですかエ<笑>リザにはまりそうなチャペルがチャペルいやーどう いや、今チャペルもそうそうそうそう撮影できるでチャペルもどんどんなくなっていってるか感じ、ねうんうん。あのギリシャのクレタ島にある古い教会は、うん、いいですよ。じゃあギリシャに行ってきます。クレタ島、教会発生、ギリシャに行ってきます。<笑><どう><笑>考えてみます。撮れるチャペルってないなと思って。ない。イベントとしてそのなんか結婚式場のチャペルを、うん だからそう撮影会に開放しますよみたいなところもあるんですけど、うんうんうん、長崎にある協会ってもう世界遺産になっちゃっ て, て、まあ、そうだねそんなところはあの悪魔の、まあ、できないんですよ。<笑> 悪, い悪魔のね。<笑>そうそ う, そ う, そ, う<笑>そうなんですよ。なので、うん、そういうイベントに行かなきゃ取れない。長崎は好きだぞっって。<笑><笑>追い出せるってあれ。<笑>イベント会場に行って。 歩いてるときに自分のやってるこのジャンル、まさに鉄拳だった鉄拳キャラが前から歩いてきたんですけど、お互いどう思ってるん<笑><笑> あ, あそれすごいです。おいもう神が歩いてきたと思うのかな、やっぱり。それ聞いてみましょう。<笑>どう、どう思ってるんですかそういうときは。私嬉しいですね。え、それやっぱり声がかけ、かけちゃうかけちゃいます、私。か<笑>けちゃう私はかけちゃう。逆に言うと、向こうからもかけられることがある ありますね。あ、ヤホリリーみたいな。<笑>いや、なんか一緒に撮りませんかとか。ああ、やっぱ一緒に撮りませんかと、はい、うそういう感じですかああ、でもそんな感じですね。うん、まあ、まあ、こういう綺麗な方だったら、あの声かけちゃいます、ね。うんうん、<笑><笑>コスプレいいですね。それで趣味からそういうふうにいろいろ広がっていくのは、はいうん。やっててよかったですね。はい。 っいうことです。なんかやっぱコスプレしてると、やっぱその作品好きじゃない、まあ例外抜いて、好きじゃないですか。うん、で、やっぱり話しかけると、大概こう話が盛り上がったり。するので、共通の話題じゃないですか。そう だ, これがそうだよね。だって、それで話しかけて、あんま興味ないんで。ああ、なるほど。お何言ってんのって感じ。うん、盛り上がって、友達が増えるっていうの、楽しいです、ね。そうだろうな。鬼滅の刃で言うと、なんかこう。うん 女装してる炭治郎とかあるじゃないですか。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。あれ、遊、う、郭、ん、編, 編のあれのコスプレをしてる人とかいるんですよ。うん、あ, あなるほどそ、そういうのもいるわけだ。マニアックなところをするとこがある。っそっち攻める人いるんですか、ね。あでも、そうかもしれないね。伊、は、之、い、助とか逆に遊郭編の時ぐらいしか外してないとか。はい、そう、そうです。あの衣装をやりたいっていう人もいるで。の感じがやりたいとか。で、その多分感覚。 に似てるこの衣装を選んだときが、うん面白 い, ねはい。エイザーもインパクトというこれは似合ってるやって、なんかインパクトはこちら自然自然ですよね。自然。こういう人はこうみたいよがよなら。ヨガヨナラ、あのヨガヨナラ東京の普通のパーティーでも い, <笑>いますよ、うん<笑>うん東東。東京ならあり得る。東京なら東京ならあれ今この学校でちょっと今ご時世なんですけど。 こういうコロナ禍じゃなくてちょっと浮かれてる通りだったらちょっとあのポ、ー、ッと飲みいいいい飲み屋というかその飲み屋じゃないけどさお洒落なところ、うん、ホテルラウンジから出てきてもあ今日パーティーだったなかなかぐらい、うんうんうん、感じにはなってますそうそ<笑>うん、とっても自然に見えるそれでちょっと上にガウンでも被っている、うんうん、全然います。よ。 っていうことは、ちょっと待ってよ。ゲームキャラとしては、ちょっとインパクトが足りなかったかだから、えっと、そうですねあの。デザインのちょっと特徴が出てないってことだなか、み、うんな。ちょっと。だから通気になったのか。ジンみたいに再現されたときに、<笑>これで戦ってる人は見たことないよね、逆に。<笑>よくこうやって再現されると。<笑>うん、うん、うん。これで戦っていないわな、と思っちゃう。でも、でも、でもちょっとなんか防御は、 肘曲がんないですけど<笑><笑>結果、<笑>デザイン結果が上がりましたね、うん肘曲がない。確かにそうだよ。で実際動きにくいっていう。食事しにくい。うん、<笑>食事しにくい。<笑>確かに食事はしにくい、うん。原田さん、締めてください。いや、あのね、いや、ある意味もう、さっきいろんな話聞きましたけどね、僕もその、ここまでね、コスプレがその自分、 ね、まさに趣味から仕事からこの価値観をね、全部顔、トータルで顔しかも、本当に広がって、二人ともいろんなところに広がっていってるわけじゃないですか。もともと、ね、さっきね、サイな人もいうし、オタクの友達が言っ言ってますけど、いわゆるこういうカルチャーとかこういう趣味ってしたら、こう、内側にね、行っちゃって、こもっていくように見えるけど、違うんだよな、ね。意外と今は、可能性としていろんなところに広がっていってるっていうのは実は非常にポジティブだ。 皆さん昔抱いてた、僕らの世代が抱いてたりは、ロタク文化とか、コスプレ文化とは、ちょっとやっぱ違ってきてるっていうのは、うん、あの、みんなに知ってもらいたいし、いやー、俺はちょっと意外だったな、聞いてる、うん。ってことは、10人といろい ろ, いろなコスプレイヤーいろんな、こう、自分の変化とか影響、外への影響っていうのを持ってるわけじゃないですか。いろんな人の話、逆にもっとね、聞いてみたからそうですね、うん。人それぞれの多分、 人生の変化だからやっぱオーナーはやっぱ作ってる場は単純にこう自分ならが作ったキャラがこう誰かが夜なうなコスプレしてたりこうトレーニングしてそれに<笑>近づけてくる人がいるっていうこと自体がもうすごく嬉しいことなのでこれ、うん、からも思うと分自身もそういういいきっかけとか影響を与えていきたいしもっともっといいデザインのキャラを生まなきゃなっていうのは。 非常に思いましたね。あとはやっぱりこの年齢からでも始めれるコスプレがないかなと。はい、真剣に募集します。募集。田に似合うコスプレ大募集うあ。あの、あの、むちゃくちゃなことをさせるリクエストではないから。<笑><笑>あくまで俺だった、原田だったらできなるんじゃないかな。ないうん、これぴったりのキャラがいますよって。募集しましょう。マネックなところ。ね じゃとお二方で、ね、感想をはいじゃあ研さんからいきますさんからいきますはい、はいはい、えー、そうですねやっぱ子どもの頃からやってたこうゲームのなんだろうコスプレをしたりとかこういう場とかに呼んでもらえたりするのはすごい光栄なことでああいや本当にありがとうございましたいうす、ね、こちらこそありがとうございますというわけでじゃあ志村さんはい、はいえー、2回目 で確かこれ二回目かしら初めて初めて初めてそうなんですか初初な<笑>でもほらキャラが違うからそうそうですねなんかこう遠方から来た<笑>気軽に来ていいのかなって思いながらい全然いい全然いいですよ<笑>もすごく今回も楽しかったですし、はい、なんかこうコスプレの話をいろいろできた私も楽しかったは、ね、いはい。はい なんかキャラクターが違うせいか前回でニコニコしてますよね。そうそう<笑>この間はちょっとね、うん。エリザあんまりニコニ コ, ニコ、ね、<笑>作ってたからね、はい<笑>はい。そうですね。よかったです。はい。ありがとうございます。はい と, いましたはい、というわけで本日のゲストは、はい、ケンさんとシオンさん で, し た,、はい、でした。ありがとうございました。ありがとうございました。